カミスぶっちゃけ祭りにお集まりの皆様こんにちはご紹介いただきました北海道は札幌市の隣町江別市よりやってまいりました江別まこと A& 北海道情報大学です今年のテーマは「踏み出せ」皆さんにとりましても今日いい一歩が踏み出せますことを願って全力で演舞させていただきます お店もそこのとこで開いていますのでどうぞお越しくださいお待ちしておりますそれでは一生懸命踊ります五千円お手拍子よろしくお願いいたします<笑>踏み出せよろしくお願いしますええー、ぜよ Thank、yeah. you. 夜、私も撮ってたけ<笑><笑>